いやついに来ちゃいましたね。ここのスタッフもね、確信に触れる時が来ちゃいましたね。今日はなんとね、この世界の成り行きを暗示しているカードを紹介しようと思います。いやーもう来ちゃったねー。ついにね、開示する時が来たね。というか、パンドラの箱はもう開かれてるからね。 今までどうして誰も気づかなかったのって話人間選別はもうとっくに始まってるよってこと大好き今日紹介するこのカードこれから世界で起こる事件がなんとこのカードに記されていますまず大前提として全ては秘密結社の暗躍によって世界は動かされているのです その秘密結社から出されたカードがこのイルハートカードまだこのカードに何が記されているか私も知りませんですが間違いなくあなたの常識が覆りますただ目を背けてはダメですそれではまず1枚目から直近で起こる歴史的大事件をご紹介しましょうん何これ 肉ミートカードえどういうことえな何これおいさタおいえ え, え, え、うん、う確かにあの運動不足で引きこもりがちだしこれからはおこりそうではあるけど、うん、ええしかもえ二2枚目何これえ っ, 公式選別って… 勝手に決めゼるフ持ってくなあの何だろうこれだ大丈夫なやつ怒られないんですかねこれは<笑><笑>えーっと今までで一番不思議な体験を教えてえそんな急なことよりもあ まあね、イルハートよくツイッターにも書いてるんだけど、めちゃめちゃね、あの、ホラーの夢をね、見ることが多いんですけど、うん、めちゃめちゃに、首を絞められて殺される夢を、あの、見たことがあって、こうガッて押さえつけられて、あの、首を絞められて殺される夢を見たことがあって、で、はっは っ, って起きたときに、あの、首にね、 スマホの充電ケーブルがちゃんとぐるぐるって巻きついてて。で、あの、左手首を見たらね、なんか、人にね、掴まれたみたいな、そこ三本指の跡みたいなやつがね、残ってたことがありました。なんか、まあさ、ケーブルはね、あるかもしんないけどさ、こう確率的にはそんなに高くはないと思うけど、巻きついちゃうこととかはさ、枕元に置いてあるかもしんないけど、 私、右利きなんですけど、あのね、で、左腕の手首に、なんか、左手、ん左手の左側からグッて締められた跡があったんだ。だからね、自分で掴んでたわけじゃないと思うんだけど、なんかそういうことはありました。写真撮ってた気がするけど。ね、なんか、不思議体験でした。こんな感じでいいのかな。はい。以上でーす。